最後の演舞になってしまいました、えー、千葉からやってまいりました千代年北席会、えー、精一杯の演舞したいと思いますのでどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします 千代田区、北勝 <su> <perturralu> <Jug Thorntung> <笑>